まあ僕らあのあれですよねこの夜間の診療ってリレーみたいな駅伝みたいなも の, 伝<笑>ものだと思うのでつないでいくことが大事なのでまあそうですねバトンを立つというかうはい。 猫 ち, ちゃんと仲良く暮らすための30分番組「ネコワン」ね、はご覧のスポンサーの提供でお送りします今日は夜間新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 松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前村上犬猫猫病院は猫ワンを応援しています日中の診察を終えた一色動物病院今日は午後8時から有志で参加している夜間診療の当番の日です。 診察をしてもらいたい飼い主さんはまず電話で症状を伝えてもらいますもしもしお電話がありました院長の石木と申しますあ、あんちゃんあ、犬ですねはい、で今は人道の方の治療中でかかりつけさんで点滴などをしているということですね動かないうんうん、うん、うん、うんなるほど そうですね、お、ま、そ、あ、らくはまあ筋力の低下とか、ですね、あとはやっぱり本人もしんどさがあって、もうなんか動きづらいっていう状態になってるのかなというふうに思うんですよ。で、撮ってないですよね。はいとなると、なかなかちょっとその夜間、今、うちでお聞きしているような、緊急疾患でっていう感じではないように思うので。 うん、やはりその場合はあまあ一日様子見て秋田以降にまたかかりつけさんでまあ対象してもらった方がいいのう思うんですけれどもねそれですとやっぱりまあ脱水しないように、えっと、お水はしっかり飲ませてもらっておいた方がいいと思いますので、はい、お水飲めるようだったら本人が任せて飲んでもらってもいいですし。 はい、あのー、ちょっとそれもあまり飲まないようだったらスポイトとかでですね少しお水を口の中に入れて飲ませてもらってもいいと思うので、はい、そういう形でとりあえずまず水分が大事ですからあしっかり飲ませてあげてもらった方がいいと思いますん残念ながらちょっと遠いんでなんか今から来て急に元気になるような多分治療はできないように思うんですよねはいはい申し訳ないんですけれどもはい いえいえ、はい、あのお大事になさってみてください。はい。はい、すいませんどうも。はい、失礼いたします。はい。はい。今日はどうですか。割と。賑やかな方ですかね、今日は。今日は普通じゃないですか。普通。<笑> まあ電話がちょこちょこっとあってそうです、ね、まだ来られた感じの背景なので、うん、あ, <笑>あそっかそっか、はい、電話相談所みたいな感じです、まあ、そうですね、まあ、さっきの電話の方もうもうちょっと慢性腎不全だと思うんですけど結構もう状態が悪くなっていて猫ですかいや犬ですね足が立たないんだけどどうしたらいいのっていう話でうんまあでもうちに来てもその 元気にに立っっててて歩いいい帰るってわけにはいかないので、まあ、病院に来てストレス受けるよりかはお家で見てもらって明日以降にかかりつけさんに相談してもらった方が、まあ、本人のためにはいいかなと思ってはいそれがまあ吐いたりとかねあのなんかすごい苦しんでるんだったら来てもらった方がいいんですけどね、はい、そういう状態ではなさそうだったので、はいまあ、その辺のこう見極めみたいなのも<笑>実は必要なのかもしれませんね夜間は。はい そう見極めができるようになるにはやっぱりいろんなんまあそうですね経験則でしょうからね、うん、それに関してははい話をよく聞いてで判断するっていうのは難しいとこではあると思うんですけど、うん、まあなんでしょうかその人とかその飼い主さんの立場に立つっていうことじゃないですかね話聞いて。 自分だったらどうしてあげたいかなって思って、はい、対応した方がいいのかなと思います。九、はい、時半です。九時半ですね。夜も更けてまいります。<笑>静かですね。<笑> 静, かすね<笑>静かですね。静かに、静かに、喉乾きました。犬や猫、フェレット、ウサギハムスター、小鳥など。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 9ヶ月の最近という女の子なんですけど今ちょっとお聞きした感じでは一応、えー、と治療させてもらった方がいいかなというふうに思うんですよ。と、うん、いうのは夜中になってもっとあの吐き気が出てしまったりとか。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 これは何してるんですかこれはですね、あの夜間の診療報告を報告をアプリでアプリではいアプリが作ってあるんですか作ってあるんですよ<笑>あるんですよねどんな報告してるんですかえっ、ー、と何件来たのかとか、はあ、種類は何だったとか、はあ あとどういう 症, あの症状の人だったかとか、はい、どこの地域の人だったかとかそういうのをこうまとめてグループ内で共有するという。どういう傾向があるのかとかまとめ、まあ、あのやっ て, て。あと、このグループ内で、えー ちょっとスペシャリストの先生を講師に迎えてそういう緊急疾患とかの、うん、そういうセミナーをしたりとか、うんはい、すごい面白いんですけど、うんうんうん、まだあと1時間半ぐらいありますけどありますけども一応あの 僕の場合はまとめてすると嫌になっちゃうので途中でちょこちょこ、は。い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 で IT を学びませんか建築家にだってなれるかも夢を広げるペローグループちょっと脱水してるかもしれません はい水はすごく飲みました、うんはい、でも飲んだ後すぐ吐く感じではい、ねはい、2回目に入ったのがですねなるほどなるほどまあ未消化物と、はい、でこれの前には、ねはい、あのほぼこのごはご飯の状態そのまま飲むのがこれぐらい炎を、うんはいね、起こしてますね。え 血液ですかね、はい。こんな感じで、もうポタポタと。はい、ーはーはー、なるほど。ああ、結構出血もあるみたいですね。はい、これこんな感じです。はい あの、やはりですね、1兆円だろうと思うんですけれども、はい、あのもしかすると、さらに発展して急性水炎などを起こしている可能性もあります。うん、で、い、え、つ、ー、も行きつけのといいますか、あのかかりつけさんってありますかね、はい、そしたら、今日はもうは応急的な処置をさせてもらって、はい、吐き気とか下痢を抑えて、はい、あと、脱水を抑えるための点滴をしておきますので、はい、明日にでも、ですね、もう一度、かかりつけさんに行っていただいて、はい、あの検査なりをしてもらった方がいいと思います。はいうん 1割で治まればいいんですけども、はい、もっとあの長い治療が必要になる可能性もありますので、はい、そこは注意してもらったらと思います、はいまあ、まだちょっと動いてるので大丈夫そうなんですけども夜中とかに吐き気がまたぶり返してきて急にぐったりしてしまってもいけないので、はいはい、しっかり治療しておきましょう<笑>呼吸しながらちょっと痙攣じゃないけどなんかこう震えが震えたりすい このお腹を持ち上げて、こう、はいはいあ、それはあのお腹痛い、ね、痛みですね、うん。はい、結構痛い。まあそういうのがあるともしかしたらその水炎って可能性があるので、うん、やっぱりしっかりあの足を、うん、検査した方がいいかもしれませんね。二度ぐらい、はい、このお尻の方だけちょっと持ち上げて、前はいまあまあ、こうペタッとしま、これはあのスフィンクスのポーズって言って、うん、痛みを表してますね、うん。はい、こうやって、その後は、ね、ペタッと伏せて。はい なんですけど、はいすね、ちょっと普通と違うなと思って、ね、はい。それね、こちらに移動しますね。うん、それで、はい、翌翌朝まで、はい、大丈夫かどうか、はい、電話をさせてもらったね。はい、やっぱりあの来ていただいてよかったと思います。これはやっぱり早いに治療しとておいた方がいい状況だと思いますの、ね、はい。うん 今日はもうこのまま何も食べさせないようにしてお水は構いませんので飲ま、はい、してもらって、はいはい、ただあんまりガブガブ飲みすぎないようにだけ注意してください点滴、はいまあ、すると多分喉のも渇きもだいぶ収まってくると思いますので、はいはい、あのあまりガブガブ飲むことないかもしれませんけど、うん、飲みすぎるとやっぱり吐いちゃいますから、はいはい、そこは注意しておいてください吐、はい、はい、たあとよく飲んだんですよそうですよねなんか結構脱水いつもよりも、はい いっぱい飲んで、はい、ですぐ二回目入って、はいね、はい、もう胃の中でもいっぱいっまさっきの写真のが、そうですね。水飲んだ後すぐ、かで未消化のものと一緒に回って、はい、入っちゃうなてんてありますよね。でその後も、はい、結構一回飲みたくさん、はい、一度飲みました。ですよね。来られてみてどうですか。あ, あ安心しました。うん、いやネットでいろいろ見ると、誤飲誤食してたときに。 それがあの胃とか腸に詰まって腸を閉じるとか大きな手術をするとか出てるので食べてはないと思うけどなと思いながらでもフィルムだったからフィルムを、うん、食べた絶対ないとは言い切れないんですけどなんかでもそれよりかはんなんかその前から胃腸炎を起こしてたかもしれませんねそのゆりとかしたのも その影響じゃないような気がしますね。ね、うん。もしかしたらですけど、はい、暑いとことかにいなかったんですか。うん、それな、あの、お家の中で寝ずるしいとこですかね。もしかし今日午前中。午前中は。クーラーつけてなかったので。はい、そうですか。もしかしたら熱中症に近い状態かもしれないで。あ、そうですか。はい、そういうのから始まることも結構あるんですよ。はい。は特にあと。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 代とあとはい、腸の動きをでえっと痛いですよ。えーで まあ、吐き気はねこの注射のあとしばらくしたら止まってきますので、はい、あの大丈夫だと思いますしあの本人もだいぶ楽になってくると思います、はい、痛みも引いてくると思いますでさっきも言ったように明日、ちょっと、うん、あの入れ先生のところに一度見せ、はい、てあもらっていってあげて多分検査してもらえると思うので、はいはい、ちょっと様子も確認させてもらった方がいいと思います。はい。はいよいしょ ワンちゃんも飼い主さんもお疲れ様でした。そうです十一時です。十一時ですね。はい。終わりました。終わりました。はい。いかがでしたか。あー。 そうですね、なかなか今日はぼちぼちこう濃厚なまあ、うん、こんなのかなっていう感あそうなんですね、はい、うねまあね、まあ、でも今日はうんまあやっぱり来てもらって治療させてもらってよかったかなって思う。 子が2人来ました ね,、うんねはい、やっぱり放っとくとちょっと辛かっただろうとい う,、はあはい、う, いうふうに思いますしワンちゃんの気持ちになっているんですねそうですねワンちゃんの気持ちと飼い主さんの気持ちと両方なって、うんはい、やっぱりうんなんとか力になれればねいいかなと思ってやってるのでよかったです<笑> 先生日中も力になって夜も力になってまた明日も力になって日中はあれですけどね<笑>夜はもう本当にこにどこの病院の患者さんもでも受け入れるっていう感じなのでそういう意味ではちょっとまた別な、はい、感覚というか、うん、はありますけど、まあ、やってることは大体一緒なんですけどねはい。やっぱりなんか なんて言うんですか、ねうん、あの自分の病院だけのことを考えてしまうといけないっていうかうんうんやっぱり地域のことも考えて、うん、みんながあの動物飼ってる人がみとか動物たちみんなが幸せになれるように<笑>していく活動だと思うので。 はい。こうやりがいがあるというかう。はい。うん、なんか違った。こう意味合いがありそうだなと、自分では思ってるんですけど。はい。お疲れ様でした。はい、はい、あ、お疲れ様です。あ、今。お疲れ様でした。<笑>また明日も頑張ってください。<笑>はい、なんなら、一時間ぐらい遅れてきてもいいよ。<笑>大丈夫です。<笑>気をつけて。<笑>気をつけてね。うん。 先生はこの後どうされますか片付けて帰ります<笑>帰って何するんですか帰って寝ますよ<笑>明日は何時出勤ですか明日は出勤七時半ぐらいですか<笑>お疲れ様でし た, でした、はい、<笑>失礼します失礼します長い一日が終わりましたお疲れ様でした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 Hmm. <laughs>